どうしたの圭一今朝は顔色悪いわよ昨夜べは何時に寝たの 風かもしれ な, いなんだか食欲ないんだあらちょっと熱あるんじゃないどうする学校行ける ちゃん迎えに来ちゃったけどどうするお休みする休む。 ごめんじゃあ母さんが断ってきてあげるわね。 貝原さん、診察室へどうぞ やっぱりおにかくしかいねえどうかねまだまだ若い子だけゃ駆け落ちかもしられんどこの誰とよ季節の旅に東京門が来ちょったのでっけえカメラ持った若門があれと仲が良きあったって話知られへんのそら知らんけど でも普通駆け落ちっても人気あるだろう。書き置きとか辞表とか書かんかいね。すったらん書 か, かんから駆け落ち言うね。わけや看護師さんの顔見られんようになるわ。寂しいね。鷹野さんはしっかり者よ。どこへ行ってもやっていけろん。 前原さーん、こんにちは。今日はどうしたんです学校はお休みですかちょ、ちょっと体調悪かったんで、今日は休みました。お昼を買って帰ろうとしてたところです。そりゃよかった。 実は私、お昼に行こうとしてたんですよ。よかったら、ご一緒にいかがですああ、お体に触るようでしたら構いませんよ。地元の食堂だと嫌でしょう。町まで行きましょう。ちょっと走りますが、よろしいですかな 私おいしいお店知ってるんですよ。 夕べは遅くまですみませんでしたねご家族に送られませんでしたかええ 富武さんの捜査は暗礁に乗り上げています。自分の爪で喉をかき破るという異常さから幻覚作用のある何らかの薬物によるものだと信じているのですが、こういう症状、それも急激に引き起こす薬物はなかなかないらしいんです。もちろん、検視解剖もそれを念頭に置いて十分に行ったのですが、手がかりはやはりありませんでした。 あの漫画なんかによくあるじゃないですか体内に取り込まれると分解したりして証拠が何も残らないなんてそんな薬ありますよ塩化作死何でしたっけまあうん結構ありますでもですね富武さんのような症状を引き起こす薬物にはそういうものはないそうなんですよじゃあ警察は 富滝さんはたたりで死んだってそういうんですか悔しいですが今のところはですが死因はともかく死ぬ前に何人かの人間に囲まれて暴行を受けたことだけは間違いありませんたたりでなく人間が事件に関わっているのは疑いようがありませんよ ですタバコは、うん、我慢します。こちらへどうぞ。ご注文がお決まりになりましたらお呼びください。どうですこのお店のウェイトレスさんの格好、可愛らしいと思いませんえまあ、その、どうでしょうね。 ねいっつも大人気なんですよお料理よりもウェイトレスさんがねああ大石さん目がやらしいですよ、うんそうですか<笑> 沢の昔話が出ましたよ、ね、ええ「一食い鬼の里」だって言われてたって話でしたっけ私もあんまり詳しい方じゃないのでうちのおばあさまに今朝ちょっと聞いてみたんですな、ね、んでもですね大昔は日南沢は鬼ヶ淵って呼ばれてたんだそうです鬼ヶ淵すごい名前ですね 今でもその名前残ってるんですよ。神主の妻が受水自殺した沼の名前は、今でも鬼ヶ淵というんです。沼の底の底は、鬼たちの住む国と繋がってると言われてたんだそうです。でですね、鬼ヶ淵は、恐れられていたと同時に、崇められてもいたんだそうです。 鬼たちは、ある種の仙人でもあったらしいんですよ。例えば、富士の病にかかった村人を鬼が淵に運んで、治してもらったりとかしたんだそうです。鬼って言っても、そんなに悪い人たちじゃないみたいですね。でもそこはやっぱり人食い鬼らしいんです。婆様に聞いた昔話ではですね、息子を治療してもらった代償として、 連れてきた母親を食わせろと、こうなるらしいんですよ。息子を治療してもらった大家が、自分ですかそれは怖いな。もちろん、母親は息子を連れて逃げます。これをですね、鬼が淵に住む村人、鬼たちがですね、全員で追いかけて取り囲んで捕まえたんだそうです。 結局、母親も息子も捕まって、食べられちゃったんだそうです。おしまい。その話、矛盾がありますよ。当事者の二人が食べられちゃったんですから、その話が残るはずがありません。ありゃ。なっはははは。昔話はこういうの多いですよね。 ででもですね、他の昔話にも結構あるらしいんですよ鬼ヶ淵の鬼たちが総出で獲物を捕まえに来るというのは鬼たちの獲物は常に一人でしかも前もって決められているらしいんですえ 婆様が言うにはですね鬼の狩りの時には絶対に邪魔をしてはいけない家に閉じこもって布団をかぶってろって言うんですつまりどういうことですか獲物の人を助けたりかまったりしてはいけないんだそうです鬼の狩りを邪魔しない限り村人には危害を加えないそういうルールなんだそうです ルールを破ったらどうなるんですさあ何しろ人喰いようにですからね<音楽>じゃあ大石さんは やっぱり村ぐるみもしくは村人数人の犯行だと見てるんですね前原さんはどう思いますああすみませんコーヒーのお代わりいいですか去年 サトシ君が失踪した頃から私は不審に感じていたんですそれで聡さんのお友達つまり前原さんのお友達グループの皆さんをちょっぴりだけ本当にちょっぴりだけですよ調べさせてもらった。 とてもつままらなない話になります前原さんがつまらないと感じたらいつでもおっしゃってください終わりにしますので。 お願いします1年目の事件の被害者は現場の監督さんだったんですが事件の数週間前に園崎美音さんと取っ組み合いをしてるんですよ何度か。 二年目の事件でユーチャー派の夫婦が事故に遭いましたよね現場にはお嬢さんも一緒にいたんですそれが北条サトさんなんですえサトってサト三年目には官主夫婦が亡くなられますよねそのお嬢さんが フルリカさんですリカちゃんが !?4 年目に亡くなった主婦はもう分かりますね当時は里子 さ, さ, さんはご両親を事故で失っていましたので預けられていたのです被害者宅の。 4年目に失踪した北条智 さ, さんは聡子さんの実の兄になりますえっそのな、ちょっと待ってください 被害者たちはなぜかあなたのお友達グループに全てつながるのです偶然に決まってるじゃないですか前原さん静かに静かにみんな見てますよ 玲奈さんは去年まで茨城の郊外にお住まいでしたまあ確かにいずれの被害者とも直接の面識はありませんが実は調べてみたら竜宮さんは引っ越しの少し前に学校で謹慎処分を受けているんですよなんでも。 学校中のガラスを割っって回ったんだとかレレナが学校中のガラスを割った三日間の謹慎が明けた後も復学しなかったようですその間に神経科に通院し何週間かの間投薬と医師によるカウンセリングを受けています でですね、そのカウンセリングをした医師のカルテに、レナさんの会話内容が記載されているんですがね、その中に出てくるんですよ。結構。何がです出てくるんですよ。親やさま様って単語が。 おやしろさまっていう幽霊みたいなものがですね夜な夜な自宅にやってくるっていうんですよ枕元に立って自分を見下ろすんだってその後しばらくして雛見沢に引っ越されたんですああそうそうレナさんはよそ者なんかじゃないですよえ 住民票で分かったんですが、竜宮一家は元は、ひなみの住人です。レナさんがちょうど小学校に上がるときに、茨城へ引っ越されたんです。前原さん、大丈夫ですかもう、終わりにしましょうか。 レナのことは分かりましたじゃあその最後の被害者の富武さんはどうなんですか誰と接点があるんですか全員ですよお忘れですか前原さんみんなで楽しくお祭りの晩を過ごしたじゃないですか何人もの警官が皆さんの楽しそうな様子を見ていますよ そろそろ出ましょう。な あ, あ前原さん、お昼の薬は飲みましたか お家の前ままで送りましょう今日は病気でお休みだったんですよね長々とお話してしまって申し訳ありませんでしたなんで俺に話すんですか私一応確認しましたよねお話やめましょうかってじゃなくて どうして俺に接触してきたんですか私ね 今年で定年なんです定年したら婆様の意向で引っ越しちゃう予定なんですよだからこそ在職中にこの事件だけははっきりさせておきたかったんですで大石さんは疑ってるんですよねみんなをこれはこの道30年の間です 前原さん危ないのはあなたなんですよ<笑>私は今年で定年ですから来年の渡流しの日にはもういませんだから今年中に決着をつけたいのです署長からも注意を受けています 一連の事件はここに解決しているから蒸し返すなと言うんですこれは一種の圧力です圧力って何のですか日浪沢の誰かです着きましたこの辺でいいですか 今日の話は全て忘れてくださっても結構ですですが、私は捜査を続けますよおや様の祟りは今年で終わらせます何かあったら連絡しろってことですかいいんですよ前原さんがどうしても連絡したくなった時だけでいいんです ゆっくり休んでください。病気でお休みの時に良くない話ばかりして申し訳ありませんでしたね。私はいつでもあなたの味方です。それだけは信じといてくださいよ。それじゃあ、失礼。 ちくしょう俺死にたくないよ。 もしもし、前原ですけど。お、生きてた。もしもし。ミオンだけど。具合はどう。うん。圭一のお友達ですか。圭一は休んでますけど。変わりましょうか。 元気そうで安心したよ。レナもすっごく心配してたよ。サトコは まあないですわって喜んでたなリカちゃんは病気でかわいそうかわいそうですってさチッみんなで勝手に大盛り上がりしてたみたいだなあ<笑>あまあでさケンちゃんお見舞いに行っちゃあ都合悪いかなお見舞いいいよそんな重病人ってわけじゃないんだからうちのバッチャが山ほどおはぎを作ってさお裾分けに持ってけって言ってんだよ 持ってくねおいおい風がうつっても知らねえぞおじさんもレナもおバカさんだから大丈夫レねすぐ行くから 薬飲んで寝てたそりゃもうしっかりとな元気そうでよかった心配してたんだよ悪かったな明日にはもう大丈夫だよちょっとお邪魔しようかと思ったけど。 まだ本調子じゃないみたいだねんそそうかじゃあこれケイチくんみーちゃんのおばあちゃんが作ってくれたおはぎだよなあサンキューなみおンのばあちゃんによろしく伝えといてくれよ 《その中にねレナが作ったのも混じってるんだよ》圭一君に見つけられるかなこれ今日の部活を欠席したケイちゃんへの宿題ねおはぎにアルファベットがついてるから明日解答することおお見舞いなのか部活なのかどっちかにしろうんうん元気元気これなら明日は大丈夫そうだね。 この騒ぎで熱がぶり返したらどうしてくれんだよまったくみみーちゃんあんまり騒いじゃ悪いよもう行こうおうちの人にも怒られるよそうだねもう行こっかねあそうそうケイちゃんなんだよ お, 昼何食べたお表で食べたよ。 おくん、お昼は外食だったんだねどうおいしかったな、なんでそんなことを聞くんだよ 渋いおじさまとごいっしょだったみたいだけど誰へえケイチくんそれ誰ひょっとしてこのあいだの人かなかな なんでそんなことわかるんだよさーてねおじさんにわからないことはないからねでケイちゃん何のお話をしてたのずいぶんと熱くなってたみたいだけど。 みんなの話はしてないよミオンともレナとも関係ないふんー聞いてもないのにレナたちの名前が出るなんてなんだか怪しいなあ何を隠れてやろうとも。 おじさんにはすべてお見通しってことそれだけを忘れないでくれればいいかな圭一<笑>君顔色悪いよもう横になった方がいいと思うなそうだね私たちはもう帰ろう ケちゃん あ, あああした学校休んじゃ嫌だよ。 俺 あ、そうだ。おはぎ食べないと。どれがレナの手作りか当てないといけないんだよな。 この一個が、レナのかイナかが、勝負の分かれ目みたいだな。 よし。お茶も準備 OK。まずはディフェンディングチャンピオンのミオンのばあちゃんからだ。どれ